おはようございますますです今日はですね朝から、えー、この沖縄本島の最北端の岬まで行って、えー、ポータル申請をしていきたいと思います、まあ、岬, でも岬はちょっとポータル申請皆さんしてくれてるんで、まあ、その近くにある場所を、まあ、ポータル申請できればいいなと思ってます はい、それではよろしくお願い致します。今まだ朝5時。10分ぐらいですね。はい。眠いです。はい、それで行っていきたいと思います。はいそれで今日はですね。バスで1日旅沖縄本島内を旅しようと思うんですけども。えー、この？ 1日乗車券ワンデーパスですね。こちらを利用したいと思います。こちらのカードあのー？ まあ、沖縄の方以外でい あ, のあればあの、購入できるんですけども、1、えー、日乗り放題で、えー、2500円ですね、とてもお得なバスカードになってますので、あもしですねあの、一人旅の人とか、うん、レンタカーちょっと借りたくないな、あとバス乗りたいな、ゆっくりしたいなという人がいれば、こういったのも一ついいかと思います。ね、のんびり 旅できるっていうのがいいんじゃないですかねそれでは旅の方を続けていきたいと思いますはい、えー、それではですねまず1個目のポータル申請ここ、こちらですね、えー、ヘドナエンドナ エ ン, ドバエンドなバスターミナル、はい、こちらの方を申請したいと思いますいいですねなんかね、あのバスターミナルで待ち時間なんかねオータルあってハックしたいとかできると便利なんではい申請していきたいと思います I'm いやすごいとこ来ましたよこれ。<音楽> さすがイングですここにもポータルありますそしてこの岩の先ここもポータルなんですよいや皆さん好きっすね本当。<笑>ねえ、ポータル、まあへっへっマップ見てあここにポータルあるっと思って実際来たらこんな場所っすよ。 あすがっすね皆さん。<笑>ね、うん、引き続き、まあ、こちらのですね、ヘドン、ヘドン、ヘドン、ヘドン岬っすか、うん、ね、観光していきたいと思います。それではよろしくお願いします。<音楽> Without hurting myself I think that I am moving on Cause I do feel less broken